撮影なのでセオリー通りに行きたいいと思いますなぜかというとあまりにいろんな挨拶をしてると僕が何者か分からなくなってしまうので今回はまだ一滴も飲んでないのでさ っ, さっき2口ぐらい飲んだわ今回は思考シリーズやっていきたいと思います今回私が作ります思考シリーズは皆さんからリクデエストがあったものでございます思考の麻婆豆腐です これはですね、ガチで自信あります。これは、言わせてください。この麻婆豆腐は世界で2番目の美味しい麻婆豆腐です。一番美味しかったのは、僕が中国でホームステイした時の、そこのお母さんに作ってもらった麻婆豆腐が全く超えられてないんですけども、それに限りなく近づけた麻婆豆腐です。多分ね、もう超えられないと思います。僕ずっと麻婆豆腐作り続けてきて、中国のお母さんの味超えられてないので、何か特別な調味料が必要なんじゃないのかなっていうぐらいです。 それが思い出補正ですねえなんですけどもこの麻婆豆腐も日本では一番うまいえなので今回は日本一の麻婆豆腐で作っていきたいと思います龍ジのバズレシピ みたいと思います豚ひき肉これ 100g ですニンニク2かけ長ネギ2分の1本まあ、ちょっと太いもんですねこれね今回ね絹豆腐あの木綿豆腐で作っても美味しいんですけども最近僕絹派なので絹で作ります絹豆腐1丁 300g ですね調味料です 今回、ごめんなさい、調味料、麻婆豆腐ということで、ちょっと変わった調味料を使います。あの、ち麺んと豆板醤です。これ、あんまりうちのチャンネル登場しないんですけども、豆板醤と天麺茶を使わないと、美味しい麻婆豆腐作れません。なので、これ、買ってください。他にも使うところ、教えますから。はい、で、あと、片栗粉、お醤油酒、僕が使ってるのは、そうめしゃんたんですね。ウェイパーとかでも大丈夫です。これが一番うまみが出ます。ごめんなさい、あと、ラー油もいります。この材料だけで、マジで美味しい。中立に負けないぐらい美味しいのが作れますんで、これを作っていきたいと思います。 思考の麻婆豆腐を作るのに何が必要かって言ったらやっぱりですね鍋とかねいっぱい振るうので暑さに負けない心ですねメンタルが一番必要なんですねメンタルを養っていくために何が必要かと思いましたらえーとまあお分かりになると思うんですけどやっぱりお酒ですねキンキンに冷やしたソーダにュアーズを注いでいきますこれで世界一簡単なハイボールの完成ですいただきます はあどんどんどんどんどんどん足していけばね濃度自由自在なんでねこれね皆さんねあんまり真似してると変な人にも思われるので、えー、これはお家でやってくださいこれねうめえ洗い物も出ねということで皆さん料理は楽しくやっていくんじゃないじゃあやっていきたいと思いますニんニクから切っていきましょう、まあ、ニンニクね、まあ、いつも切ってるのであれなんですけどもケツを落としてで潰して炒めて使いますねこの芯の部分はね取っちゃってくださいね芯はね繊維質なのでね焦げるんですよ で、今回はねニンニクが焦げやすい料理になるのでこれをね粗みじんに刻んでいきますだからね結構ねガッツリニンニク効かすっていう感じのマ、えーボー豆腐に な, なりますでマーボー豆腐の種類によっては生姜を使うのもあるんですけども今回作るのは結構ガツンという味が決め手のマーボー豆腐になりますので生姜は今回入れませんそしたらねまな板の端に寄せておきましょうでこいつを切っていきます で、僕はね、あのー、こう、鉄と先っぽをつなげたまんま、こうやって線を入れて、えっ、ー、と、切っていくんです。意外となんかこれ、皆さんやらないみたいなんですけど、このやり方、いつもばらけないので、できればね、包丁はね、ペティだとこうやって、線みたいに使えるんですけども、単独でもできるかな。このやり方、すごい便利で。んで、えー、まあ、まあ、こうやって切っていくと。あの、蛇腹でやる感じのもあるんですけども、僕はね、こっちの方が好きです。なんか、ネギの繊維が、ね、あんま壊れないんですよ、これね。 これ結構ね、細かく切れるんですよ。ここね、ちょっとね、余っちゃうんで、ここはね、そのまま、あの、切っちゃってください。はい。もうね、あっという間に、ネギのみじん切り、完成になります。結構ね、たっぷりめに入れた方が、長ネギ、香りが立って美味しいので、半分使います。肉味噌をさ最初に作っていきます。サラダ油、小さじ2から小さじ1ぐらい。ちょっとね、多めでいいです。はい。温めていきます。そして、最高。 なんかこの飲み方めっちゃ美味しく感じるねなんかねめちゃめちゃうまい店長のティッシュでてて豚ひき肉これね味付けしないで大丈夫ですここに豚ひき肉を、えー、とフライパン温ったまったら入れていくくそしたらこう広げていく焼き目というか香ばしさをつけたいので、えー、ちょっとほっときますでフライパンを動かさないと焦げ目がだんだんついてきますんでこの焦げがね えー、すごく香ばしい、えー、麻婆豆腐の秘訣になりますので最初はね、えー、こんな感じで動かさずに炒めていきます焼く感じかな、ね、炒めるというよりで、えー、焦げ目がちょっとついてきたなと思ったら、えー、とまたこう動かしてあんまりやりすぎちゃうと焦げちゃうのでそこら辺は見切ってください中火ぐらいで大丈夫ですはいこんな感じでですね炒、えー、炒めめててはは混混ぜ、炒めては混ぜちょっと カリッってなった部分が現れてくるんです。これがね、えーとこの麻婆豆腐のうまみの秘訣になります。で、これぐらい炒まったらですよ。まあ火は少しね、弱火から中火の間ぐらいにしておいて。ここでえーとニンニク、ニンニクはねあまり火が強いと焦げすぎちゃうんでね、ねここでニンニクを入れて、えーとこう香ばしさを出していきます。はい、ニンニクの香りが、ね、すごいいいんですよ。で、ここでトマトバ大さじ1、今回小さじでやるので、えー、小さじ3杯で大さじ1にします。 で豆板醤、ね、油となじませてちょっとねで甜麺、えー、醤です甜麺醤もね焦げやすいんでちょっと気をつけてください甜麺醤も豆板醤と同じ分量大さじ1入れますで、えー、豆板醤甜麺醤特に甜麺醤は甘みが入ってるのでちょっと焦げやすいんで強火でやんなくて大丈夫です で、あれば、中華、あの本格的に作る方は知ってると思うんですよあのトーチトーチっていう、スーパーでも売ってるものなんですけども、トーチを、ねえっと、小さじ1とか、小さじ1半ぐらい入れると、味に深みが出て美味しいんですけど、今回は入れないです。入れなくても美味しい。えそしたらですね、えっと、ここにラーの油を入れていきます。ラーの油をね、結構入れるんですよ、小さじね、小さじ2ぐらい入れちゃいます。一つ言っときます、これ、めっちゃ辛いです。僕は辛いの大好きなんで。で、炒めていってえ、これで肉味噌は完成。 めっちゃ深い色になってますねもう僕はね汗吹き出てますでこれは冷めても美味しい肉味噌なのまあ、このままねあのご飯とかに置けてもめっちゃうまいんですけど今回はですねこのままちょっと冷ましておきますでこれ結構あのポピュラーなやり方なんですけども一回ねお湯で煮ますこれなんで煮るかっていうと煮崩れしにくくなってあと豆腐の食感がマジで違うんで安い豆腐でもものすごいいい食感になりますんで一回茹でることによってこれ茹でていただきたいんですけども今回はですね麻婆豆腐なので僕の場合ですよ こうやってて線入れてこう9等分ぐらいですかねはいでこれをもしね苦手な方はスプーンとかでやっていただいてもいいんですけども麻婆豆腐って多分この形かなと思うんででこれで大体うーんとね2分ぐらいじゃあ2分ゆで上がりましたねこれちょっと置いといてさっきのね深くいった肉味噌こいつを用意しておきますでここにゆで上がった豆腐入れていきますこうするるとね、崩れにくくなるし 非常にね食感がね良くなります絹豆腐はこれやったほうがいいですちょっと手間なんですけどね今回試行シリーズなんで少し手間入りますでこれね火かけていきます最初はね強火で大丈夫ですでちょっとね沸いてきたら水これね 200cc1 カップです1カップ入れますこうするとねだんだんこうさっきまでどす黒かったんですけど麻婆豆腐の入れになってくるんですよでねこれね全体が沸くまで、えー、このままやっていきますが 小 さ, じ1小さじ1弱でいいかな入れていきますまぁ、あ、ちょっと全体をこ う, こう溶かしてもらってね全体にこうなじませますもううまいわこれで沸いていきますんでこうしたらネギを入れていきますネギはねたっぷりめが美味しいのおもう麻婆になってきましたね皆さんこれそしたら ね、ちょっと、ね、調味していきますお醤油がだが大体ね小さじ1もいらないですよ小さじ2分の3ぐらいちょっと香りづけ入れますお酒はね大さじ1入れちゃっていいですこれ風味づけ紹興があったら紹興酒入れてもいいです、ま、ちょっと僕なかったから黒こしょう入れちゃうんですけども粉こしょうでも大丈夫ですで手早くやらないと水分が飛んじゃうんでねでもし心配な方は弱めの火でゆっくりやってくださいねで最後に片栗粉大さじ1を培養の水で伸ばした片栗粉 を入れていきますで、で、えー、全体的にまでここに、ね、火つけながらやらないととろみがつきませんので、えー、ごめんなさいちょっとね風味付け醤油生姜小さじ1と強ぐらいかなお塩ここで仕上げのラー油ラー油ねあの炒めるとちょっと<笑>香り変わるんで。 少少し、少しラフここら辺はね好みのなん虫なのでご飯にもお酒にも合うように濃いめにします最終的にお醤油は小さじ1半ぐらい入れましたはいじゃあ持っていきます今回はね1人分持っていきますああうまそうだね麻婆豆とはこうじゃないとな分量は23人前なんだけど絶対にうますぎて全部1人で食うから1人で食うように思っといてください 仕上げに少しかけてあとまあちょっとオイライ油してあげましょうね僕ライオ好きだからで仕上げに好みでいいんですかこれホワジャオじゃなくて僕山椒の方が好きなんですよ麻婆豆腐は山椒かけてください、はいま、ね山椒めっちゃ合うからこれはね好みです僕は今かけちゃうけどこれ好みで大丈夫はいそうしましたら至高の麻婆豆腐完成です はいそれでは で, す、ね、できましたので早速食べていきたいと思いますこの間あのいただいた札幌クラシックマーボービールでしょいただきますあ勝った第3分間はいいただきますいいいたただきたいと思いますいただきます は<笑>ぁうますぎる麻婆豆腐はねこれですよ皆さんこのね甜麺醤のねコクの中に豆板醤のすごくうまみと辛みが切れてですねこいつはもう化け物みたいなものですね肉も最初にちゃんと作ってやってるのですっごくね香ばしいんですよこれうまっで辛っ最後にふりかけた山椒の香りね これ本当いいとだ思います僕ねアホアジャンもすごい好きなんですけども麻婆豆腐に関しては僕はうなぎにかけるような最初これがね一番合うと思ってますお豆腐とお肉の食感のコントラストが最高ですねこれはねちょっとやばいっす久々に食ったけどマジでうまいこれはね丼にしてもうまいですよこれは皆さん分量守ってね手順も守って作ってください油をねケチン内で作ってるんでねコ学がい 途中で刻んだネギを大量に入れてるんですがそれのうまみと食感も残ってますねこいつは最高の麻婆豆腐僕史上最高の麻婆豆腐といっても過言ではない中国のお母さんが作ってくれた麻婆豆腐に一歩だけ劣るって感じですねでも日本で食べる麻婆豆腐はこれが一番美味しいですこれはねぜひ片手にビール用意していただいて麻婆豆腐でいっぱいやっていただきたいですねまあそれがねご飯と一緒にね暑い日にガッとかんでもらえます これぐらいい力を持った魔法でございますぜひ皆さん作ってみてください今日の僕のハイボール劇場はいかがでしたでしょうかぜひねみんなで楽しむための料理っていうのを非常に信念に思っておりますので皆さんね楽しみながら料理をしていただきたいぞ楽なのもいいし四股シリーズとかちょっとね大変だったりもするんですけどまあ皆さんね自分の合った料理方法で楽しみながら料理をしていただいて僕と一緒に人生を謳歌していきましょう